ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今年もこの時期がやってきました。濃厚ふわとろ月ミバーガーです。月を見る、心が上を向く、いいですね。はい、中身はね、こんな風になってます。あの奥の方にね、ふわとろが入ってました。はい、少なくないですよ。あとはね、ポテトと、えー、コーヒー、アイスコーヒーをね、頼みました。あんこう餅のパイはちょっと太っちゃうんで、別の日にね、食べたいと思います。じゃあ、早速ね。 えー、ふわとろをね食べてみたいと思いますチーズがねすごいトロトロですねこれはうまそうだもう1年ね待った甲いがありましたねということでご視聴ありがとうございました